s e n s o i dancers and psycho drummers take the lead in the parade of many groups. These groups consist of local s t u d e n t school s students, and the members of the local traditional s a n s i n g r o u p s belonging to local clubs and associations. Beautifully decorated foods bring additional excitement to the parade. 戻りの集団は本部席前第2集団が近づいてまいりました第2集団の第1組は店頭散です。 子サンタが大好きな子どもたちが滝沢市本村地区に古くから伝わる伝統サンタを提唱しています。元